本日は、YouTube にごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、アップロード者が飛ぶのをやめたため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。